んかなんかわいいバックアップだね。 晴れてもうお腹はのいなかがさ、もうさ、2、3時間あったから小籠包なわけ<笑> 小小ののののたるためめにななっっててるるるるテレビで月か今ね、ね、えー、ここここね、ら話してる、はいそういね、上からパンをちゃすぎるんじゃんんんとだよさすぎじマジ、練習の心を考えてくれてありがとうな、マキ。 頑張ろうなみさ<笑> か, かりそうやなとかこんな近くに。名古屋は近<笑> でもさいろんな小ールあるから、まあ、いろいろ食べようまずショーループは2つぐらい、うんはい空 너무귀엽다 うんのにたお願いしいです。 すいがません。 きのののいう食べてくださいわ美味味しそうこんなのいしいのかないでしもたた来ましたわ来ました わ, 来ましたわ一番いいのは一口でいくらしいんですけ、ね、ど、えーえー、白粉はまず、こを破りますいババ。白だし ありが と, いこれはちょっと50個頼む、ね。 50個あと50個だわこれはねあーもう汁がめちちゃこれは足らないよ見てめっちゃ汁かないこれ足りないよ。美味しい匂いがするこれ10個足べるんだよ美味しい匂い い, い, いやとりあえずまず一口食べてまほしい美味しいばいこれマジ で, でやばい、うん め食べたい方はぜひこちらに。草根です 2個食べててわうわいいやん。あういすご まずお茶を飲みます。で、その中をエリフレッシュをクリアにして、そのまま食べる。この何もつけてない、何もつけてないこれで食べてください。これ新しい、ね。作、うんーンでい。中味を混ぜらない。なるほど。お茶を飲んでる。うん、お茶を飲みました、うんうん。汁出てる感じ。すごい。それも私るまず持ちます。緊張感もやっぱり。<笑> なんか緊張する緊張する飲みました飲みまし た, ましたでもそ こ, こまこうの何よりも早くだからうわ飲むの行きますすごい<笑>クリアにしましたやばい一人だけ感動が遅れているやばいこれこれはやばいわこ まず汁ですこれもう普通の小籠包に入れないいすめめっちゃめっちちゃゃうまいですよの普通のバニラアイスとハーゲンダッツ以上の開きがあるんです。<笑>え え、やばい。え、どうしよう。もう帰れないんだよ。どういうことなんだろう。これよくわかんない。思考が追いつかない。うんうん、ええー、いなんか、うまい。で片付かない。うん、そ, うそうそう。そ う, そ う, そう片付けてはいけない。美味しい。だけど、片付かない。なんだろう。言葉に表せない美味しさが。すごい。い な, いいなこれやばい。結構、日本の。 ね、これが一緒に食みたいな、確かにうまいけど、なんか他でも食えそうみたいな、どこでも食べれそうみたいな。うんこれはダメ食べたもんないなあ 別別とりあ、はい、余韻を楽しみにしてます。